44と南海キャンディーズの山里亮太46の反省を描くドラマだが情熱はある日本テレビ系。同作では若林おきいジーアンドプスの高橋海人24が山里シクストーンズへの森本慎太郎25が演じている。 両者の演技力の高さから、ドラマは全評判を覆す好評ぶりだが、思わぬところで高橋と森本に影響を及ぼしているようで、以前から高橋さんは深夜ラジオに憧れがあるのかジョン・チガサキと名乗ってリスナーメールまで完全に自作自演で手作りした、音声ジョン・チガサキのはみ出し、ラジオを自分のブログに公開していたことがありました。ある種のボイスドラマですね。 そして、だが、情熱はある。開始後の4月10日、17日に、またしてもブログでラジオが復活。ジョンが校内縁で喋れなくなったから、カジリビスタ、架空の国、出身でジョンの後輩のボニービリジオンが代理出演という設定で、10日と17日のそれぞれ夜21時にラジオを投稿したんです。 そして、その内容が、以前にもましてお笑いスキルが爆上がりしているともっぱらなんです。女性誌ライター。音声は2分ほどだったが、ラジオの定番であるジングルまで新たに作曲していて、高橋の本気ぶりが伺えるという。しかし、それ以上に強烈だったのは初登場のボニーのキャラクターだったという。資格芸人若林をコピーした副産物 以前のジョン・チガサキは発言こそシュールだったもののそこまでヘンテコなキャラではありませんでした。しかし、今回のボニーはコテコテの外国人なマリの口調でトークをしていて、日本語講座と題して魂までバイレってことですかというフレーズをごリ押しするやりたい放題ぶりでした。ボニーのキャラクターはお笑いコンビチュートリアルの得意よ吉みさん。 48が演じていたピンネタ落語かヨギータのようなイメージもあります。2007年度の R-1 の1グランプリで準優勝を飾ったネタですが、あれに負けずを取らずのシュールさ。高橋さんの芸人化は止まるところを知りません。前での女性誌ライター。新キャラを引き下げた高橋の新ラジオにファンは大盛り上がり。単純に面白いだけで済まないこのクオリティの高さ。 いやもう天才かラジオをくたびに思うけどこれ普通の感覚の人間には絶対にできないと思う W、ポニーさん、ジングルかっこいいそして笑った、ウケる、仲の人、若林経由してネタ作りうまくなってない、すごいよかいいヤやポニー。アンオーバーマキちゃんが山里さんに侵食されていく自分への戸惑いを語っていてとても興味深く聞いていたのだけど ちゃんんも若林ささに侵食されているってちょっと思ってしまった。と、現在、だが、情熱はある、で演じているオードリー・若林に引っ張られているのでは、と指摘する声が相次いでいた。若林さんの視線上ともいえるオードリーの、オールナイトニッポン、日本放送は深夜の芸人ラジオとして高い人気を誇っていますから、ね。高橋さんは、 だが、情熱はある、で若林さんを演じている際、完璧に細かいトーンや間の開け方、会話スピードなどをコピーしているため、オールナイトニッポンも聞いていた可能性も高いでしょう。その副産物が、新キャラクターのボニーだったのかもしれませんね。全能。四角相方の森本はネタミソネミを感じている。 高橋の若林のカンコピぶりは凄まじく、山里でさえ、あ、弱ちゃんナレーションだけど食ったのかな、と一瞬勘違いしたことを、4月7日放送の、デイデイ。日本テレビ系で語っていた。 ちなみに、森本も、4月15日放送のラジオ、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、で、山里を演じるにあたり、しっかりと資料を集めたり、実際に山里に台本のセリフを読み上げてもらったことを明かしている。 性格が正反対の山里を演じるべく頑張った結果、俺自身、山里涼太という人間に持っていかれそうに、山里さんが当時感じてたネタミソネミをリアルタイムで感じてるわけですよ。山里涼太に蝕まれてると言っても過言ではない、と語り、現実でも他人に嫉妬しやすくなってしまったことを森本は嘆いていた。 高橋さん森本さん両者とも徹底して役作りに取り組んでいるということですよね。高橋さんのラジオ芸は普通の番組で披露したらとんでもなくシュールな世界観のため好みが分かれそうですが番組によっては分けるかもしれません。だが情熱はある。でもラジオ収録をするシーンが今後出てくるかもしれない。敷きしたくなります。寝、ね、前での女性誌ライター。 役柄に引っ張られるように芸人化しつつある高橋。高橋山のはみ出し、ラジオが聞ける未来もあるかもしれない。近く強弱の付き方がそっくりすぎ、高橋山、若林正康が完全憑依の一分トークに、もらい泣きした、の声。声の荒げ方から滲み出る切なさまで、目をつむると完全に若い頃の若林そのもの。